こんにちは。<笑>こんにちは。はい、カナダから帰ってきた。はい、はい、お疲れ様です。一昨日帰ってきました、はい。まずは最初に皆さんお越しいただいてありがとうございました。こ、はいコラボをさせていただいたのも嬉しかったんですけど、まずは駅に皆さん温泉行きの見てます。っていう風に来ていただいたのが一番嬉しくて、前回やった時よりも相当数が増えてるのをん本当に実感しましたし。 声かけられるあの近辺の土地でもすごいやっぱりファンの方っていらっしゃるんだなと思ってどっか来ましたって割とここにいたら あ, あるんです、ね、ありがたいことにあるんですけど近辺にあんだけ人がいると思ってなくて本当にあ近いところにこんなに見てくれてる人がいるんだと逆に関東でもそれは言えるのかなと思ったのでまあいろんなイベントやったら是非来ていただければ。 近い時に来てもらって、その時にお話しできると、僕もすごく嬉しいので、はいはい、まずはありがとうございました。はい、あの販売に関しても、すごい大盛況で、今回は、冬ンさん、坂本さんと、大野さんの大く君と、まあ、田口さんと一緒に行きましたけど、それぞれ、やっぱみんな頑張って、思い出にもなりましたそういう面ではいい遠征だったのかなというふうに。 思います。あとは PR が目的なので、神谷盆栽を育ての皆さんに伝えられたのが一番かなというふうに思いますので、はい、やってよかったですね、はい。はい。どうでした？いや、最高でした。した<笑>飯もうまいしね。飯がまかったですね。人も良かったです、ね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。だって、はい。今日はあの木がないです。はい。なので、当樹園にあるものを使って でまあ、作ってもらいたいんですけど RTARTARTA RTA RTA 大好 評, 好評に付き RTA3 段<笑>本当に大好評なの第3弾ですね、はい、でも本当に金沢でもすごい言っていただいて<笑>面白いです<笑>あれ面白いですって言ってくれたので行ってくれた木、はい、を僕選ぶんですけどここ、はい、時間をどうしようかなと思って、はい、これ見て何分っていうじゃあ提案してもらっていいですよ、まあ、じゃあ10分でいいですあ分かりましたあその時間内でやると、はい、さすがプロ、はい行きましょうちょっと待って <笑>準準備。備だけしまあでもも、本当にこの辺ですよ。 まあね、この辺のだから手入れの入ってないやつをやってもらうのがいいかなとこれにしましょうまだ本当素材ですよねでそうだこれ作ってないじゃん昨日、うん、あれもあのサンプルとしてあるんで、うん、それと違う感じに作ってくださいず<笑>くね<笑>、まあ、とりあえずやってみましょう、はい、どうもありがとうお疲れ様です、はいはいはいこれが 多分同じ素材これ。うん。ああ、こんな感じの、ね、綺麗で、こういう感じの。ものを10分で作ると。はい。あ、ちょっともう、ダメよ、まだ。じ<笑>ゃ前回同様、ルマさんの時同様、ストップ落で、はい。始めたいと思います、はい10。10分。5分で1回言うのですかオーバーしたらオーバーしたで。もうだから、7分ぐらいから言わないです。オーケー。いきます、はい。せーの、スタート。 まずね、これで掃除していきましょう。幹の掃除で、シャリは時間が余ったらやろうかな。も、は、し、い、ある程度っすね。結構黒い皮が。ひっついてる木なんで、これ。 正直このサイズのやつって、うんまあ、値段もそんな高くないし、うん、人にあげるにはちょうどいいんですよそうだけど、うん、ちょっとやっぱ盆栽とは言えないからそうそうそうそう僕も暇の時こういうの作って友達にあげてます、はい、金沢でもやっぱりねこういうちょっと手入ってるやつをみんなね買う れるので10分でできるんだよってところをちょっと見せて 作, るそうそうそう作りたいっていう気持ちを煽ってくださいじゃあ次はいらない枝を落としていきましょうちなみに普通の模様着ですかまあちょっと、まあ、模様着かな一応は、まあ、ちょっと若干ね流れの強い景色の悪いような気にしてますけどよ。袖を。そう まあ要はこれをこうして、このにどうしようか迷ってるけど若干こうして、これは頭にしようかな。こ う, う、こう、こう、こう、こうやって人にあげんだったらでも上替えもしたいよね<笑><笑>時期がね時期がねってするでしょ、上替え、ね、この時期 が, 時期がねこれはちょっと差し入れたいとい、はいね、これはちょっとおったちゃってる枝なんで これに時間がかかる。オッケー。これはこれにしよう。はい、で、次どいうのをかけましょう。あれかな。まあ、うん。ちょっといらないのもう、まあ、あった。いぶいらないはどうやって判断してるんですか。いらない。いらない。<笑>いないやつはいらない。え、高層ではみ出たやつ。はい。の間の葉っぱとか。そうそう。枝と枝の間の葉っぱです。そうそうそう。 時刻は四分二十秒。針金は下からで。同<笑>線は何番ですか。は十六か。十六。すごく撮影しにくいやつで針金かけてますよ。見えない。<笑>見えない。 見えないですね一応言っときますと第2回はひるまさんがチャレンジして時間をオーバーしましただけどカンタさんのだからじゃ<笑>そうだから<笑>そのぐらいのやっぱこうねパフォーマンスもちょっと見せてほしいなという喋りながらもそういうのもやる機会多いでしょうから この RTA って僕の苦手なものが詰まってます、うん、詰まってるかもしれない、うん、畳んで畳ん で, 畳んですねタイマー7分25ぐら終終わったゃない う, そ う, <笑>そう7分いくいくつもう 8, 7分8分です<笑>何でしょ<笑> 1分で終わらせるって言ってましたけどでもね、8分 7分1個言わない っ, って言ったもう言わない、うん、細い針金、ねはいうん、前回は何分でしたっけ、はい、13分13分しかなかったんですよね植え替えでしたねあれは植え替えだったんだなヒルマさんの時にカンタさんはちゃんとエンディングまで取らなきゃダメですよヒルマさんって言ってましたよ15分でエンディングまでじゃない 勘、え、タ、ー、さんの時はそうだったねえそんなこと言ってたのにそんな鬼畜発言して今回時間内に終われないという可能性がしかも喋らず<笑> し, ゃしゃべりもしないししゃべりもしないし時間にも終わんないし ですね、一番言いたいことはやっぱあれちょっとの手間でこんだけ変わるからそうやって簡単で楽しいよってことを伝えたいん で, で、ね、楽しさをもうちょっと伝えてもらえると楽 し,、はい、楽しそうじゃないですもんねちょっとね<笑>なんか楽しそうだよねタイムはこんな感じですはい分かってますよ分かってますか、はい、別に今してますね そうですね、先端の飛び出たやつを飛び出た一応大きくならないようにと昨日の内田さんと本田圭佑さんのあれみたいですね俺が言いたいことを簡単に代弁してくれるあっおぽいぽいこれシャリシャリまで入れたいですね<笑>シャリまで入れてみますかうん15分にしようよシャリまで入れてシャリまで入れて15分シャリ入れたいですよこれごめんなさい シャリ。シャリまでいきましょう。シャリは背中側にいるといいですね。この時間です。その天神につなげる感じですか。いや、いい。だかな、ね、ちょっとわかんない、その繊維に沿ってやってるんで。天神からスタートしてダメめな、その時。あ、いいですけど。うんうん、でも立ち上がりの関係で。なるほど。そっちの方が優先。うん。こうやってでもさ、喋りありきの面白そう。あの、焦る昼間さんが前回面白かったです。急いでやる。 っていうのと喋、うん、るっていうのの二つ苦手なことが詰まってるんですよこれはやるって言ったじゃないですかやらされてる感出さないでください僕<笑>に避難来るから<笑> あ, かあんなことさせないでくださいでもね好評いただいたんでこの辺てさでもさ二、はい、倍の問題ですよねだから僕どのぐらいやるかってい う, そ う, そ う, そう上階まで入れてもでも三十パーでできるでしょできる、うん 完全にオーバーしてる。<笑>全 39秒あれ意外とといけたあと4分で植植え替えええ替替ししまますすあと分ではもさ普通にさ、はい、この間の植え替えさ12分だった<笑>んですよ。 4分によろしいよね、でも20分で1個木作れたらねそうなんだけどそう素材買ってきて毎日作ってれば仕事になるかもしれない、ね、そうなんだけどこれを見たらまたひるまさんが燃えるんだろうなきっとひるまさんああいうの好きですもんねそうねスピード勝負みたいなプロと戦おうとするからな針金<笑>かけとかで。<笑>ああ元気だ だけど皆さん植え替えの時期は春が適期でございます、はい、このプラスチックのポットはね上の方はだいぶ泥なんでだからそこまで根は崩せず崩さないと入らない崩さないと入らないはいなの、はい、でこの辺はハウスに入れますハウスに入れて保管するとはいあ結構ギリギリな気がするなタイム的にいやハチ的に そここが長いあ長いんださあそういうハプニングももねと<笑>といいっっっったとここここここころろでしょうかかだだだだだよててみてみてそちちち、ま、なれ当みめ落き悪さあハプニン10分以内に入れ替えようと。 ところですが、間に合ううのでしょうか喋<笑><笑>いませ ね,、うんね <笑>これれ編集入れないと思いと、ねはい、っすごいあったー<笑> オーバーバしてますかか<笑>正面はどこ説明をまずはこの刺し枝ですねしっかり利かしてあげるために作ったんですけど少し若干長いのでちょっとだけウェーブをつけて短縮させたっていうのと、うん、あとはこのもとは芯はこっちの方にもう一本あったんですけど、うん、であともう一本長いやつ縦に長いやつを地にしちゃって、うん、でこう帰ってきた中の一つを頭にして作りました。うん こういう三角形になったのかなとさっきちょっとやったのはここはまっすぐだったんでちょっと角度だけ傾けましたけどあれ変え替えて22分十二秒2分2二秒、はい、挑戦者ともといったところでしょうか ね, う 難, し ね, 難, しね難しいですね同じキーがないから<笑>多分完成のね姿もあるだろうし、はい、でも第4弾はキルマさんですかね第<笑>いよ、ねね キノワさんにちょうど挑戦状…そうですね。<笑>どっちもタイムオーバーしてないから<笑><笑>オーバーしましかも材料も違います、ね。そうですね。自分との戦いですからでこれはそうです、ね。はい。あの木じゃないですね。うん。どっちが制限ないでいるかっていう。<笑>というわけでええー、まあ20分あればええー、素材の木もコンサになるというところをちょっとお伝えしたかったですね。はい。でねまだ案内あるんで。 あそ う, かね、うちにもありますし挿、はい、し木でこうやって作ってもいいと思うんですよそうですね挿、はい、し木でできたやつもこういう感じで作れると思うからさっきみたいにいらないのは出てくるのどうしても、うん、っていうのしておけばまた同じようにできて贈り物とかそうそれでいいじゃないですかこれちょうどいいんですよ人にあげるのにこのぐらいが、ね、どうぞどうぞどね<笑>終わった<笑>はいありがとうございました<笑> じゃゃあみなななさんんんんもややっっっ、うん、ってててていいいいいここれだだだねとろちちよつ目全然手しか写んない<笑>はい。 伸びるかな、この動画<笑>楽しく盆栽やりましょうってことですよ ね, ね<笑>みんなも遊んでみてねっていうツイッターとかでさ「ハッシュタ グ, ハッシュタグ盆栽 RTA」で「10分チャレンジスタート」ってツイートして作業完了10分後にツイートするとかできそうでんう、ね、ああ取りだめしてて。いやでも最初…あ、そうかそ それでもいいですよ盛り上がればそうかそうか共通ハッシュタグでみんな盛り上がってる時計映す時に、ね、腕時計は一緒にね一緒に時計を置いてまあでもスクショでいいかもしれないねあ出るもんねスクショデ ー, にデータ出るもんねじゃんじゃあみんなもチャレンジしてみてねということでみんちょっとやるだけで変わるからうん<笑>